三職員さん君ってさもしかしてええその通りよ私はジョーロくんが好きやっぱりね俺はまたジョーロに負けたってわけだきっかけは去年野球部のみんなが挑んだ地区大会の決勝戦よてめもそこかよ実はね、私 南口であなたに会う前に北口でジョーロ君を見ていたの東西南北制覇炎天下の中あなたの大好物の串カツを両手いっぱいに抱えてね倒れかかった人たちに笑われていたわでもジョーロ君はずっとずっと待ち続けていた、うん、本当にあなたのことを大切に思って<笑>その時 私は彼に恋をしたのああ俺さんちゃん待ってる間恐竜で美人の姉ちゃんに話しかけられてそっちに夢中になってたんだ今回もそうたとえ自分の望みが消えても嫉妬なんて一切せず親友のために自分を顧みず行動できるジョーロくんあんな姿を見せられたら世界中の誰よりも好きになってしまうわ<笑> Let's take it slow Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time where.